はい、早々と2度目の演舞、ありがとうございます。ちょっと暑くてね、子供の緊張と暑さに、ね、ほおばってし ま, しまってますけど、頑張って、頑張って、踊りましょう。はい、ね、半年ぶりのイベント、<笑>私、もう踊ってるの見て笑ってました。<笑> な<笑>ぜかおかしくなってしまう<笑>ではね緊張ほぐれた少し逆に緊張しちゃったまた私のちょっとプレッシャーを与えちゃったかはいでは2度目のつぼみのオリジナル曲「満開つぼみかわい!」